よし行くよ出番ですかな任せて来たぞジャイワールの本体だ

やっぱり今回も彼が軍を率いてるのね。ここは私が出る。王子のテザール殿がいるなら話が早い。戦いを避け、和解を目指そうと申し入れる。うんうんうん、交渉の余地はないようだ。こうなったら力づくで王子様を止めるしかないね。

しか巻きき込まれなきゃなんなゃんいのよけども、まあ、助けてもらった恩もあるしどうしてもっていうなら付き合ってあげなくもないけどね俺たちも覚悟を決めようぜセザールを説得して戦いを終わらせるぞそうねそうね

あんたたち本格的な軍と軍の戦いは初めてだろ一つアドバイスだこの辺りの地形に詳しくないなら真っ先に地形を把握しておくことだね

またた強くなれたわね音に聞こえた孤高の戦士オルネーゼさすがだなんと勇ましいことよ我らオレンカも負けてはおれんな行くぞ進軍開始

<笑>自らつまんに出てくるのれんか思もおかよのここまでたどり着けた方だわしが直々に捕まえてくれるわはっ

愚かなのはどっちだ、ね、出張ってきた敵の指揮官を仕留めるよさあセザールと話をさせてくれあいつは何か勘違いしてるんだセザール様を呼び捨てにすらとは前ども叩き潰してくれるわ

行くぞよし私たちは別動隊として動くよ本隊とは別行動で戦うんだ了解本隊の先を進んで地形を調べたり敵の待ち伏せを見つけたりするんだよなあら分かってるじゃないちゃんと戦術も勉強してるみたいね

いっ今は王様をお守りするのが最優先だ。

気を見て魔物の扉を止めに行くよ

ご苦労であったな五連火軍、進軍せよ

オレンカ王に矢の雨をお見舞いしてやれん皆の者進軍停止敵の弓兵を止めろ

たまりません。なお、私たちの出番だよ。ピラミッドの上にいる弓兵を叩くんだよし敵よ。いや

弓兵は残らずやっつけたわねこれで王様も進軍できるわ。

私は思い出しますな。

落とし穴で昔を思い出すっておじさんろくな人生を送ってないわねよし敵の戦力が分断したぞ今こそオレンカ王を捕らえるのだクまんまとやられちまったねとにかく魔物をやっつけるんだ

出番ですかなえい っ, えいっ

ワクワクします。なあ、私の冒険心をビンビン刺激しますよ。おいらあんまりここ好きじゃね。えぞ。なんだかカビくせえんだもん。あははが僕覚えておいてください。これもまた冒険の匂いってやつですよ。

気をつけてください床のスイッチを踏むと矢が飛んでくるみたいだね足元に気をつけて進むんだ

先は倒産ぞ一九オレんカの者ども覚悟しろこりゃ話を聞いてくれなそうだなふるさとの奴らと戦うしかないのかよ

の強さは大したもんそれもこれまでよ待てよ話を聞いてくれ俺たちジャイワールと戦う気なんて黙れこの王家の墓で貴様らを撃ち

その魂を捧げてくれるわ、ええ、ここまでか…セザール様、あとはお任せいたしますぞよっしゃ俺、大活躍だな

出ちゃダメよあセザールお前たち一体どうしたっていうのなんで俺んかと戦争なんか久しぶりだなセザールまったく王子のくせに出しゃばりなところは相変わらずかふん。<笑> 4年ぶりだな

お前こそ何にでも首を突っ込むその厚苦しさは健在のようだしばらくあのうちに少しは大人になったものと思っていたが絶望的なまでに熱血バカのままだなあ熱血の何が悪いんだよお前だって本当は熱血バカのくせにこのカッコつけおじ<笑>やはりお前には俺の美学が分からんようだちょっと二人ともいきなり喧嘩するのやめなさいよ私たちはセザールを説得しに来たんでしょ

説得だとなるほどなお前たちはオレンカに味方しているということか<笑>見損なったぞ正義は我にあり裏切り者には俺が引導を助やるそんなジザール

話を聞きなさいってら王子様は本気のようだ。こうなったな。あんたたちも腹をくくって戦うしかないよ。あいつ昔から一度怒ると手がつけられなかったからな。そっか。チェザールは怒ってるのね。とにかくあいつは何か誤解してるみたいだ。ならぶん殴って目を覚まさせるまでだな。いくぞ

正義は我にありお前たちが相手だろうと手加減せんぞこっちだって手加減なしだぜ絶対お前の目を覚ましてやるからなちょっと熱くなりすぎないでよけど、うんうん、本気でやるしかないのねうっちょ上がりにくくこんなねどうだセザールちょっとはこっちの話を

申し訳ありませんおーし絶好調だな